はい、じゃあ後半、はい、休憩なしでやってまいりましたいまはいえっ、ー、と振り返ると前半がまりかちゃんが55、はい、アプローチがふだんか普段出ねえ出ねえだろうみたいな感じのね<笑>あれっていうのが<笑>、ね、多すぎてちょっと緊張してんのかな、えー、あーあ緊張してる昨日のお酒が、ね、残ってるああお<笑>酒抜けて<笑>そうそうそうでみゆちゃんが 六十三。六十三。はい。うん。ね、意外に。いっ一応。そうね。と思いましたなんか、十とか行くのはないんだけど、ね、なんかこう、ね。っていう感じですよね。ならしては、あんまり良くないっていう。<笑>うまあ、ちょっとせっかくなんで、まあ、後半二人このぐらいの。スコアで回りたいなみたいな。百は叩きたくない。で。ん。四十四。 目標は。うん、二十九ですね。はい。<笑>すごい。私は前半五十を目指してるので、あの先、先々。うん、ええ、うん。えー、今回、前半六十三だったんで、五十五にします、私は。う ん, う, んうん、そうだね、無理せずね。目標設定は。確かに、確かに。頑張ってやっていきましょう。はい、お願いします。はい、はい、お願いします。<笑> 残る…じゃないおカートをズンズン…残ってますし、<笑>こっちです<笑>いい音だけど、右に行っちゃいましたねうスグラベージャー…ス戻ってきてる超早<笑>くないめっちゃ…戻ってきちゃったくぅ うんですですよしよし い, いぞ い, いぞまだまだ200ヤード以上あるのでウトで行きます先、うん、が長いうわっけるうん落ちたあ大丈夫あの左には行ってな い, あいなぜっかな 距離あるなロンクだってしっかりめのロンクやな三十九ヤードウッド使います5番組です頑張れ頑張れうん転がってますいい感じです、まあ、滑りそう 頑張したんじゃない超えましっっ、たたゃまよ、トップしちゃったんでかとオーバーバ残り70ヤードで途中に使います。 ちょっと短い。短いな。で<笑>見てあそこにあれがあります。あれ見えなってことだったんですね。また熱みたいな、うん。あれなん何を意味してるんだろうあ。あっちの方向にあるよってことかな。どっから見たときに、はい。ピンが。 のまままけあれ止っっっちちゃゃたたいしねとてうん<笑>やだー気を取り直して。 っちゃってるしいい<笑>いやいやいや、もうさっきみたいな、うん、パターをやめたい。<笑>パターうん 最初強かー<笑><笑>普通にさい<笑>ってことは今。 はちちちょっっっととプラスになっちゃゃてるってことか、ね、あーマカちゃんはねうん、うん自分50を目指す50 50あ、ででもももさささっっっっっっききかからら巻巻いいて て, ててるるちゃよ頭残ねね、え、素素敵敵な<笑>ナイスショット<笑> まっすぐ。どこ行ったか全然わかんない。あのあ赤いクイーンら辺の手前ぐらい。あ、手前か。あ、手前やん。もう本当まっすぐだった。めっちゃまっすぐ。ただちょっと高かった。あね、高いんじゃない、ティー。高くない。高いもんね。下振れてるってことだね。高いって言いどこ方面狙いますか。私は。 あの、一番長い生き。そうできんです<笑>う ん,、うん、やいうーんゃ行っちゃったちゃな洗濯ンあの、お川 だから打つんでもいいし、ワンペンで上から撃つかワンペンです<笑><笑>ンペン頑張らないじゃんねなんかおばさんになってますけどいやいやいや殺さ<笑>ねえよ<笑><笑>ここらへんからじゃあ落とせていただきます157リンマで五十四ヤードですちなみにちゃんワンペンだねはいワンペでシロ、シマシマクイジで ローカルなのかないや、あるんだけど あ, あそういうちゃんとそういうルールがあって書いてありました、うんうん、落ちてきましたね あ, <笑>ありがとうございます <笑>転がっていいとこ行ってた。行ったまたうん まあしょうがないかなあ。 より飛ばしたくないときは、下がるってきみたいよね私は、行っますえ、ちょっとうん、ナイスよっしゃ、乗ったああ。 いいナイスタッチえ来た入っちゃうおお<笑>ナイスったーやばナイスしゃだいぶ軽くだったけどなイメージ早いね本にね本当だねなあカタ悩まれてるねうんツーオーバーで回ればいいだこれ昔全ボギペースじゃないと今回私どこだ 分かりやすくていいね。そ う,、ね、そう考えればね、ね。ダボで、ねうん、ボキで、うんうん。そうかそうね。なんかダボだダボでいいやと思えばさ、わざと刻んだりとかもできるからさ、ちょっとハードル下がるんじゃない？い今年花見した？私は一回お宮公園まで行って。おお、すごいんだっけあそこ？そうそう、めっちゃ周り全部すごく て, て。でも屋台が平日だったから出てなくて、なんかその 小屋みたい な, <笑>なもともとある売店みたいなところで、はいはい、お酒いっぱい買ってずっと<笑>そうなんだそこでもそこでも見た<笑>レジャーシート引いてそうそうそうそうそ う, そ う, そう結構いたってな私多かった多かっためっちゃ多かったそうなんだ犬連れとかあ、うん、確かに見せたいわ桜桜 を, 桜を見せたい。 そうなんだ。私行ってないんですよね今年絶対。寒くない。寒くない外で飲む。えなんか別にお酒飲んでた<笑><笑>、えー。私もうなんか花見って100パー風邪ひくイメージです。ああ、えー、時期的にねちょっとまあ、興味ないちょっとさ涼しいすし寒。そうだよね。換気をつけられちゃう。おつりとか玉子とか。タマコンとか あったかいのを、つわんで、花見てんですか。で<笑>、ね<笑><笑><花を><笑>ね、あの楽しくなってきて、桜と一緒に写真撮って、一応ね。一応ね。<笑><笑> 例えのさ、コンペの時も。そう、二人で花見気分で桜めっちゃ写真撮って た, ってた、はい。はいはいはいはいはい。だからゴルフ場で見るのとかしかないですね。言われてみればそうかも、うんうんそ。なんかで、それで満足してると思う。えー、そうそうそ う, う。そう。そうよ、どこの桜もどれ人混みが苦手なんですよ。えー、そう、だからなんか、あえて自分から突っ込む必要ないじゃないですか。うんうん、そう。 あとはあ 花, まあ、花より団子だからその屋台食べたいと か,、ね、<笑> か, いとかそういうのを思<笑>うかもかれないですけど雰囲気いいよね<笑>か行っちゃえばねそう行っちゃえばいいんだけど<笑>そうやっぱ行くまでがねまあちょっとあれなんですよ引きこもりなんで<笑><笑>そういいですよね花あっなうであそうであうでっそう おびれてるっす見えちゃんがった、このフそうやこれな、なにあ、パー3ですねパー、パーですパー 4? ほんとだ稼げ る, かるかあ、<笑>そうだよ百九十ヤードはいま今、登ってるけど日焼けなんで全然いかないんですよね、これお持ち出るのまっすぐねそうよ頭残すそうよ うん、おーいいいいねいけいけきれいうんうんうんナイスよし参りますいいじゃんナイ、うん、よーし飛んだー はい、そう。やった景。景色がいいですねうん。山の中。いや、本当。秩父ってめっちゃ山だね。すごい。めっちいい、ね、残り九十ヤードぐらいなので、九番で参ります。 綺麗に当てたいところです。全然あれですね。いや。登ってるから、もっと万体上げればよかったな。そうだよね。ちょっと打ち上げとか。距離がわかりづらい。<笑> をを上上げげててアアププロローーチーがうから あ, ー<笑>あ、った嫌 だ, やだ いいないじゃしうまいめっちゃ近寄っってるやったまたイスめちゃいい感じ。ね 危、え、険、え、じゃないダメだダメだ右だったそれはダメ<笑><笑>なかなかさ<笑>強かったり弱かったりねもうん、さらんそうだよねうわ切れたーうー、ん、OK、うん、ですはいありがとうございます ダーーゃん<笑>ダメじゃなないかですすペースになってまなかなかね。うん